皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月9日、女神の木がカンストしました。ソーセージの数が足りなくならなくてよかったです。次回の上限解放に備えて、またゆるゆると集めていく日々が始まります。メギストリスの討伐配布でもらってきた今日の日替わり討伐ですが、言われてみればそういう仕様でしたね。 ボスの討伐依頼が4万5000から4万に下げられましたが、トリカトラプスとか、ボストロールとかはそのままってことですね。一瞬、あれと思いましたが、そりゃそうだということを思い出したのでした。モンスターバトリロードの報酬にも、無事に緑の少年金石が登場しました。これを10倍バトルで受けると10個になるはずです。多分ね。超便利ツールの釣り堀で、及川のキングサイズが釣れました。 ゲーム内で釣れる場所がバージョン 6.1 のエリアだったのでどうやら見逃していたようです。でも初めて釣った1匹目がいきなりキングサイズだったのでラッキーでした。お庭の釣り堀に入れておきます。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。